皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年11月15日、旬のスイカのキングサイズがお庭の釣り堀に入れられませんでした。そういえばそんな仕様でしたね。日替わり討伐のお土産で白アイパッチを手に入れましたので、久々に合成します。エナジーが溜まっていたので好きな効果をつけられますが、すごく悩みます。 極地のお題クリアに使えそうで使えない感じなのでこれはやはり白アイパッチならではの効果をつけるしかないですね今日の目玉は超 DQ10TV のニコニキ号でしたので重点的に周回していました同じ海イベントでも個人戦のトラッシュ化と違ってこちらは団体戦なので自分一人でやれることが限られています やれることをやれる範囲でなんとなくやった上で、あとは何点出たかをお祈りするゲームですね。イベント終了まではまだ時間がありますので、黄金の花びらまでの報酬を取り切りたいと思います。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。